ん, ん, ん う、え、ん、っとね、ルールフットアップもう一度お願いしますうまく聞き取れませんでした<笑> グーグルセットアップグーグルセットアップグーグルセットアップええ<笑><笑> アシスタントを有効にする手順については「詳細」をタップしてくださいうん。